ヒマラヤほどの消しゴムひとつ楽しいことをたくさんしたいミサイルほどのペンを片手に面白いことをたくさんしたい夜の扉を 開けてこう「支配者たちもいびきをかいてる」「何度でも夏の匂いを嗅ご」「危ない橋を渡ってきたんだ」「夜の金網をくぐり抜け」 「今しか見ることができないものや」「ハックルベリーに会いに行く」「台無しにした昨日は帳消しだ」「ヒマラヤほどの消しゴム一つ」「楽しいことを」